平成29年2月28日、阿蘇ジオパークブランドの認定講習会が行われ、参加した企業や団体に認定証が手渡されました。この講習会には、2月10日に行われた認定審査会の一時審査を通過した20の企業や団体の代表者が参加して行われました。 まず、阿蘇ジオパーク推進協議会の池部慎一郎事務局長が、スライドを使いながら、阿蘇ジオパークの活動内容などについて説明しました。この中で池部事務局長は、阿蘇ジオパークは世界に認められたジオパークなので、誇りを持ってほしい。そのためには、価値あるジオブランドを作ってもらいたいと話しました。そして、講習会に参加した 20の企業や団体の商品29点に阿蘇ジオパークブランドとしての認定証が交付されました。この日認定された阿蘇ジオパークブランドの商品は、今後阿蘇ならではの商品として国内外に魅力ある一品として情報発信されることになっています。